これそうなんですかあ、はい、あそうなんだ、はい、えっ、ー、と今日はですね久しぶりにあのこちらの方のトヨタの新しく出ました、えー、とシエンタのハイブリッドになりますでこちらの方を、えー、とまず、あ、あれですね街乗りをメインになりますけれどもこちらの方の市場のインプレッションをしていきたいと思います まあ、主に走る車ではないので、こういった、まあ、走ってる時の、えまあ、いろんな見新しい装備等もついておると思いますんで、まあ、そちらの方の使い勝手がメインになるかなと思うんですが、まあ、そちらの話題で、主にお伝えをしていこうと思います。で、このカップホルダがね、すごくいいですよね。これ、さっきも、あの、僕が車両の紹介でも話したんですけど、あのー、最近、あの、1リッターの、 あのペットボトボルの入ったいいお茶とかかあるじゃないですかコンビニで売ってるやつあれがこう入るサイズになってるんですよねこれってねで今思ったのが最近の車ってなかなかのスマホが置けるところってないじゃないですかこういうあの何て言うんですかねファブリック素材を使ったりするからどうしても携帯のあの車載のホルダーが付けにくい こういうところに吸盤つけられないじゃないですか、どうしても。ここも開くから吸盤つけれないと思うんですけど、ここに置けるってすごくいいですよね。こういう置き方も、使い方も全然、え、ね、できると思うんで、やっぱりこう、大きいと結構、あの、なんていうんですかね、拡張性がある使い方ができて、なんかすごく考えられて作られてるなって。 さっきあのフリードとの違いでね、あのー、ちょっと車内見せてもらったんですけどやっぱりフリードとかですと結構もう前から前々もう 7, 7年ぐらいなんですかね結構もう前のモデルになってるからどうしてもこういったあのー、なんかこう考えつきそうで考えつかないような装備ってなかなかついてなかったりすると思うんですけどやっぱドライブする上でやっぱスマホをこうどこに置こうかっていうのってやっぱ結構。 あの割とシンプルな話かもしれないんですけど何か重要なことなのかなっていうのを私すごく気にするんですよね、えー、そういう意味ではねすごくいいなと思ったんですよねあとはそのドアの部やっぱさっきあのおっしゃってましたけどやりにくいとかやり や, やりやすいとかっていう話はあると思うんですけどいやむしろこれドアの部位ここに消えたこともできるじゃないですか こドアノブに消えたほうがいいなけます、ね、そうです、ね、<笑>そうそうそうあとここあのよあの要するにこの肘掛けのところの収納がここにドアノブのところに移ったわけですよねそうそううも、えー、だ上にも物を置けるじゃないですか<笑>入れられるじゃないです か, かそういうのはこれ結構いいんじゃないですかねこれこうやって送ってるのねええー、あそうですこうこういう感じです ね, うですねこういう感じですね<笑> まあ、こうはかかないいもしれないですけど、えーまあ、そういう意味では、そう、あの割とこう拡張性があっていいなっていうのが、ちょっとね、そうそう感じたところですよね。まあ、走りはさすがに、あのこのぐらいの、まあ、こういった車を買うユーザー層の方は、あまり気にしてないとは思うんで、<笑>まあ、あくまでもやっぱり経済性重視なのかなという気はしますよね、やっぱりね。 まあでも燃費もね、28.5 だから、まあフリードとこう、いいとこ勝負フリードよりもいいのかなどうなんですかねちょっと私忘れちゃったんですけど、まあ、フリードと確かね、いいとこ勝負だったような気がするんですよね。うんで。あとすごく、あの、僕この車乗せてもらって思ったのが、あの、走ってる時じゃないんですけど、止まってる時の、やっぱりその、アイドリングがかなり少なくなりましたよね。ああ、確かにそうですね。え、ね、え。 なんかノアボクシーも散々のあの見せてもらってるんですけどまあまあそれなりにこう一定時間アイドリングするなっていう印象はあったんですけどこれちょっとスパンが伸びたような気がするんですよねなんか意外とアイドリングしないなと思って、えー、ガソリンがこうあれですか、ね、空, 空になりかけてくるとあれなんですかね<笑>急死でアイドルしなくなるんですかね ちょっとそれですけど、<笑> そ, そうそうそう。だからそこはだから意外と、あの、ま、あユーザーからするといいですよね。そういう意味ではね。ええー。まあ、意外と、あの、なんかやっぱり低重心、低重心な感じが、あの、ノアボクシーの時もそうでしたけど、あれはあれですもんね。TNGA で、あの、なんだっけ、えっ、ー、と、GAC プラットフォームだから、CHR とか、カローラスポーツとか、 あの辺のプラットフォームを使ってるから、まあ、低重心になってるっていう、まあ、元々のプラットフォーム自体が、割とこう低重心化されてるから、こう、走ってもこう低く感じるっていうのがあるんですけど、でもこれも、なんかノアボクシーと、なんか同じような、走り心地ですよね。どちらかというと。<笑>なんかあの、割とこう低重心に、こう低、低重心が低いところ、なんか重いものがなんか低いところにこうある感じで、はい、そう、結構、 あのー、走りそうだなっていう感じをすごくね受けますねで僕一番シートを低くして乗るのが割とこう自分のスタイルなんですけど割とシートの位置も低く ロ, ロ, ローハイトに設定できるじゃないです か,、えーうですね、<笑>なかこういうところがなんかすごくなんかねスポーティーな感じがあって<笑> フリードはやっぱりホンダの車な ん, なんであの単なるその家族車っていうミニバンっていう印象強いと思うんですけどあれものすごくミニバンの中でも運動性能の高い車なんですよ超、うん、走りますよ東洋とか速いですよめちゃめちゃ<笑><笑>であのモデューロ X っていうあの、はいまあ、あの空力のねデバイスをこう積んだあのミニバンがあるんですよね 1560キロとかで走っても全然こう、車がこう安定していて、あのゼロリフト化あのできてそ、操縦、操腕、安定性がすごい高い車なんですけど、うん、あのそのぐら い, そのぐらいこう、ちょっとステップアゴン の, あの研究あの、開発している部隊とはちょっと違ったあの、ミニバンを作ってるんだけど、車を 走, る走らせることが好きなあのスタッフが作ってるんじゃないかっていうような、そういう感じの車なんですよね。うん 割とだから、エンタがなかなかそういった思考じゃない人の方が、まあ、うがトヨタっとどちらか と, とそういうイメージもあったり、うん、する部分もあるとは思うんですけど、うん、でもこれは、なんかちょっと先代に先代ちょっと私乗ったことないんで比較はできないんですけど少しこうなんか走りのなんかこう期待感が生まれてくる感じがありますよね。<笑>なん<か>ね<笑> もうちょっとなんか安っぽい感じなのかなと思ったんですけど、うん、全然そんなことなくて。てね、ええー。むしろあれですよね。あの、以前ちょっと乗せてもらった、あの、はい、鶴ヶ島に行った帰りに、はい、あの、アクア乗せていただきましたよね。ん、はいはいはい、かアクア の,、はい、あの質感そのままですよね。そうです、そうです、ね、そうです、ね確かに。で、これアクアと同じエンジンなんですよね、多分ね。違いましたっけこれ 1.5 リッターなんですけど、はい アクアも 1.5 のハイブリッドじゃなかったですよね。で、3気筒の。基本同じなんだと思うんですよね。間違ってたらちょっとあれなんですけど、申し訳ないんですけど、だと思うんですよね。だこの辺のメーター周りも、これ専用かと思うんですけど、ちょっとこう、アクアもなんかこんな感じじゃなかったでしたね。なんか、インスターな感じだったような気がしたんですけれども、うん。かすごく、 で、ここちょっと曲がるとね、馬の背みたいなところで、路面のアンジュレーションがこうかかるところなんですけど、こ う, こう入ってくるとこうなるじゃないですか。全然こうなんかボヨンボヨンしないじゃないですか。<笑>しっかりとこう伸びてちゃんとこう収まってくれるような感じがあるんで、でここ結構農道の道で、 割と道が悪いんですよで僕よくここステップアゴンで、うん、あのスシローの、うん、そこスシローあって、ね、スシローそこグッとそこでそこから入ってくるんですけど僕<笑>えー、そこから入 っ, て入っていけるんですよ<笑><そう><笑>ああでもこれねすごいわやっぱステップアゴンとのね比較をしているとステップアゴン結構こうガタガタガタガタガタってくるんですけどやっぱり足回りもやっぱりこう格段にこう違いますね今の車は本当に。 この足回りもなんかこう、もっと言うと、あの、ノアボクシーと同じようなクオリティで作られてるような感じがすごくしますよね。ここ結構荒れるんですよ。ここ撮ったことありますかあの、ないです か, ですかすここ結構あの走るんで、あの、はい、裏道で走るんですけれど、はい、うん。で、もうそこ左に曲がって、そのままあ、あの、駅行けちゃうか、行けちゃうんで、なんか結構右ノアボクシーっていう感じが、すごく、あ、は、の、い、<笑> すするんですよね、うん、なんか結構ノアボクシーとシーエンターっていうと割とこうちょっとこう何て言うんですか、まあ、同じミニバンかもしれないけどそうですよねだいぶちょっと違う感じがありますよねなんか塗り絵に描いたようなあの小型のミニバン的な感じ<笑>可愛らしいミニバンっていうイメージがすごく強いとは思うんですけれどでもなんか走らせちゃうとなんかミニミニノアボクシーみたいな感じでなんか<笑> えー、なんかより一層、なんて言うんですか、こう車がちっちゃい分、当然、車軽くなってると思うんで、割とこう、動力性能的にも、かつ、あの車のこうダイナミックス性能、運動性能っていうのにおいても、結構、良くなってるんじゃないかなって気がするんですよね。だから結構、走っててなんかね、ちょっとこうまあゆっくり、今日はちょっと走らせていただいてますけど、かなりね、楽しい車になってますよね、そ う, ですよねうん、かなり。えー トヨタの車って最近そうですけど、どの車乗ってもなんか。こっちかな、あ、こっちだ。よし。はい、すみませんどんな車に乗っても、結構こう外しがないというか。なんかアクア乗せていただいた時も。なんかちょっとびっくりしちゃったというか。なんか見た目以上に。 プレミアムな上質な車だったんで<笑>あれがんかちょっと違うなみたいな感じだったんですけど見た目が、ね、やっぱりこう好き嫌いどうしてもねあのー、ねな ん, んですかねトヨタの車ってなんかの賛否両論ありますけど最近の車より余計なんかこう見た目が結構賛否両論分かりすぎちゃってるような感じがあるじゃないですかです、ね、ありますよねなんかねそう なんでね、いや、僕結構そう、あの、今でもその、何、ボクシーあれですね、もう発注してもう半年以上経ってますよね。だから、あんまり、やっぱりでもボクシーで良かったなっていう感じだし、デザイン、デザインは別になんかノアにしとけ良かったなっていうふには思わないうん。だから割と、なんていうんですかね、こう、かけ離れたデザイン、デザインだけど、<笑>はい、冒険したデザインなんですけど、そこが悪くはなかなかったかなっていうのはあるんですけど、だっちゃえばね、はい いいと思うんですけどね。はまらなかったらちょっとね、なんか後悔が生まれるっていうのがあるのかもしれないですけどね。うん。そういった意味ではね、すごい、うん、エンジンもなんかこう、か, かけなきゃいけない時にこうかかって、かけなくてもいい時は止まってみたいな、すごく、なんかね、メリハリがあるような。これ、まっすぐよかったんでしたっけ 左ではい販売会社に戻るイメージですねあこっちですよねすなんかシビックの e h v なんかもこんな感じなんですよ割とこうエンジンがこうかかりにくい なってるあのバッテリーの容量が上がってるんでエンジンのやっぱりこうかかりにくくて EV 走行してる時間っていうのが長くてもう特に低速領域はもうほぼ EV で走らせてで高速領域の効率エンジンの効率のいいところだけを高速で走らせるっていう形なんですよだからメリハリがあるんですよね低速ではモーター高速ではもうエンジンみたいなそれがなんかこの、TG、THS2 も リ確かバイポーラーバイポーラー式のバッテリーでしたっけなんかちょっと変わってるのかもしれないですよねだからすごくねなんかエンジンかかんないじゃないですかこれエアコン入れてるンンそ う, そうエアコン入れてるんですけどなん か, かかってもいいじゃないです か, なんか全然エンジンがそのかからないようなかからない、うん、止まってる時間の方がなんか 長, い長くなったなっていうのがすごく感じますよね またエアン暖房に切り替えちゃうとまた冬場なんかは割と燃費がえ割と悪かったりするたりはするとは思うんですけれどあ間違えたっけ左でた左しこっち左ですかね。あ もあれですよね。本当に車が別に特になんか走りとか興味ない人であったとしてもこれいい車買ったなっていうね感じがもて、ね、持てますよねすごくねいや何よりなんかノアボクシー<笑>ノアボクシーのミーノアボクシーみたいな感覚で乗れちゃうんでちょっと乗ってびっくりしたという か, なんか見た目と少しね違ったなんかイメージがあって。 ですね。はい、すみませんよしで、割とこう足もね引き締まり感というのがしっかりとあってでも乗り心地良くて微振動にもしっかりとこう微振動も通さないみたいなそうは い,、うん あ, りういはい、ありがとうございました大体わかりましたこの車の感じが ちなみにこれは標準にしてほしいですよね。 ハイブリッドはそうそうそうそう。なんかエンジンガソリンのこれだとなんか、おっさん臭くさっきりやじゃないです か, なんか<笑><笑>そういうふうにちょっと思ったんですけどね。はい、ありがとうございました。ええ。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。